いたただきままししと申します、えー、初めて参加させていただいてるんですけれどもあの先ほど話させていただいたようにです、ね、素晴らしいこの会場で踊れるのをです、ね、メンバー一同心より楽しみにしてまいりましたので精一杯全力で踊らせていただきたいと思います。 カぜなの皆さんでした。ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。